では、ズームで参加している方にご案内です。発表前にズームの操作を練習しましょう。質疑でズームの挙手を使います。ズーム画面下の参加者アイコンから挙手ができます。操作になるために挙手をしてみてください。 ありがとうございます。手を下ろしてください。今度は、もう一回操作の練習をします。では、今度は、トークで扱う、この、 インメモリスリムを使ったことある方、手を挙げてください。あれ、これは今、いらっしゃいまないみたいですね。で, では、トーク中は、ズームのチャットに質問や回想を書いてもらって大丈夫です。もちろん、ツイッターでのツイートも構いません。 YouTube 見ている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグはパイコン JP アンダーバーワンです。乾燥焼き好きなどハッシュタグをつけてツイートしてみてください。それではこれから鈴木平夫さんの発表を始めます。 タイトルはインメモリーストリーム活用術です。発表時間は質疑を含んで15分です。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの読み上げ事項を読み上げていただきます。鈴木駿さん、ビデオをオンにしてから読み上げてください。はい、ビデオオンになっていますか。はい、では、この読み上げ事項をお読み上げください。はい、えーと、私の名前は鈴木駿です。 えー、と発表のタイトルはインメモリーストリーム活用術です。発表説明は日本語で行います。発表資料は、えー、と日本語ですで。発表資料は公開しま す, しとりしますで。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動リハーに同意いたします。ありがとうございます。では、鈴木亜由さん、画面共有をしてください。 こちらでタイムキープの設定もしておきますでは16時30分あと1分20秒ぐらいありますのでちょっとお待ちください で、ま、はあ、そろそろトークを始めます。それでは、鈴木駿さんを拍手でお迎えください。どうぞ。はい。e m e m o r y s t r e 課長術ってタイトルで、鈴木駿はを発表いたします。まず、発表に際して、GitHub に資料がありますので、ご参照ください。また、ツイッターのハッシュタグは、アイコン j p アンスコ1で、 パイコン JP のフェロースラックは JP2020 トラックの1位となっております。こちらご参照ください。さて、まず自己紹介ですね。名前は鈴木ハヨと言います。ツイッターアカウントはこんな感じでやっていて、で普段は株式会社アイリッチって会社で Python のプログラマーをやっています。株式会社アイリッチは今年のパイコン JP2020 のゴールドスポンサーを務めています。で普段はそのあ、他にもその、え あの 技, 技術上のテクニカルレビュー、まあ技術の作読を行っていまして、エフェクティブ・パイソン第2版や、えっう、と、ととい発売となりました、動かして学ぶ量子コンピュータープログラミングといった、そのオライリー・ジャパンさんの本が結構多いんですけども、そ の, のテクニカルレビューはボランティアベースで行っていたりします。また、そのまあ、ジャンゴ・コングレス、j、JP とか、まあ、2018年のパイコン j p パイコンミニに広島、パイコンミニに静岡などで、まあ、このような発表をしたことがあるとい う, ふうな人が発表する。 回ですはい。さて、まあ、今日のは話の内容なんですけども、まああのまあ、こういう課題を解決するためにいろいろ考えて、まあ、インメモリストリームを使ったよって話をします。まあ、どんな課題があったかと言いますと、まあそのまあまあ、これは実際の業務にであの遭遇したんですけども、まあ、インターネット経由でそのなんか数ギガバイトサイズのデータを取得して、それを CSV に加工して、まあ、どっかに置くっていうようなものを 行うっていう業務が発生しました。で、あの、これも業務ですよ、ね、ふあので、普段 の, その作ってのそのクラウド上に、あの、まあ、今回 AWS だったんですけども、AWS 上に構築したその既存のシステムに追加する形で実装するという要件がありました。また、これ、あの、一回限りのではなくて、毎日まあバッチ的に毎回アクグロンというかバッチっていうか、毎日実行するものです。っていう、まあ、このようなあの業務がありました。で、まあ、 クラウド上に構築するということで、そのクラウドサービスっていうのは、その、まあ AWS も GCP も Azure も、いずれもその重量課金制ですと。つまり、その使ったら使った分だけお金がかかるようになっています。つまり、その、で、まあ、その使った、使っただけって、その、なるべく時間単位でお金が発生します。ということは、なるべく迅速に処理すればお金が安く済む。コストが安く済むということがわかります。つまり、このように、その、まあ、このような課題があって、まあ、 かつ、その、まあ、ま、なるべく早く処理をしたいという背景がありました。まあ、この処理をもう少し詳しく見ていくと、このような流れになっています。まあ、インターネット経由で、ま、数ギガバイトのサイズのデータを取得します。そしてその、その数ギガバイトのサイズのデータから、CSV ファイルに加工します。そして、CSV ファイルを ZIP に圧縮します。そして、その ZIP、 らしくしたそのデータをそのクラウドストレージ。まあ、今回のケースですと、AWS の S3 にそ の, あのアップロードしたんですけども、その S3 に ZIP アクシデータアップロードするっていう、こういう一連の流れを行う作業でした。まあ、この作業のまあどこにそのボトルネっていうか、あのむ困難があるのかなっていうの分析ちょっと し, あのしました。まず一番のポイントはそのデータのサイズが大きいというものがあります。結構その数ギガバイトってなかなか結構扱うのが ちょっと大変で、その特にそのなんかあの今入れるなんか機械学習とかその、な ん, かなんとかデータ基盤とかそういうのは一切なかったので、一、まあ、から Python に作る必要がありました。なのであんの、あまり派手な動画は使えないという背景もあります。そして、データの加工。今回、CSV ファイルに加工するとか、実品圧縮するという加工があったんですけども、それはどちらかというと単純な処理に入りました。まあ、そこまで難しくない処理でした。ということでその、 この処理のボトルネックはどこにあるのだろうというふうに分析しました。ジップ圧縮はそれほど大変ではないってことが分かりました。で、データ加工は、まあ、極端、単純な処理です。なので、どこにボトルネックがあるかっていうと、IO、入出力にありそうってことが長く見えてきました。あと、数ギガバイトのデータを扱う。その数ギガバイトのデータを CSV にするときにディスクにファイルを書き込む。で、ZIP 圧縮するときにジップで固めたファイルも置くっていうふうに、 ように、その、IO 処理が結構多い、多い処理になっていまして、で、その、今回の、その、要求では、その、なるべく迅速に処理をしたいっていう背景があるので、なんとかして、その、IO 処理を迅速に処理をしたいっていうことを実現するために、今回使ったのが、その、インメモリストリームスです。まあ、その、ストリームっていう概念は、ちょっと、その、プログラミング言語によって、非常に違うんですけども、Python におけるストリーム何かっていうと、Python におけるストリームはファイルオブジェクトのことです。 これはこう Python の公式ドキュメントに書かれています。では、ファイルオブジェクトとは何かというと、ファイルオブジェクトは何かというと、リードやライトなどのメソッドを持つオブジェクトをファイルオブジェクトと言います。ディスク上のファイルとか、そういうあの別の場所にはストレージとかそのファイル、またそのキーボード、マウス、ディスプレイなどの IO 機器をやり取りできるのがそのファイルオブジェクトの特徴です。で、Python におけるそのファイルオブジェクトは3種類あります。 一つは生バイナリファイル。これはまあいわゆるローバイナリーと呼ばれるやつです。次がバッファ付きバイナリファイル。で、三つ目がテキストファイル。この三つからなります。で普段 Python で扱うときにあまりこのような、あまり意識する必要がありません。なぜかというとオープン関数を使えば簡単にファイルをオブジェクトを扱うことができるからです。 このように Python では例えばテキストファイルを扱うときの Open という関数に対してそのテキストの Open モードを R とか W とか A とかプラスがとかつけることによってテキストファイルだよっていう Python を教えることによってテキストのファイルが開かれます。またバッファ付きバイナリーは B、バイナリーの B を渡すことによってこれはバイナリーファイルだよっていうのを Python を教えることができてそうすると バ, イナリバッファ付きバイナリーでファイルとして開くことができます。このね Python で ファイルをオープン関数を使えば基本的にこと足ります。ですが、今回のケースはちょっとこと足りなかったわけですね。で、そのオープン関数の裏側で何が行われているのかっていうと、単的に言うと OS、まあ、皆さん の, その計算機の中にあるオペレーティングシステムのシステムコール API を呼んでいます。そのシステムコール API っていうのは、その OS の機能を使うたびに、その OS 側が提供しているそのシステムコール、の API のことをシステムコールと 言いますでオープン関数をコールすると、その裏側にその Python と OS がの会話をして、そのシステムコールを読んでいます。具体的にあの見ていくと、例えばこのように、withopen、まあ、with events.csv みたいな、こういう中で、なんか何かイベントみたいな CSV をライト で, イトで開いて、なんかそのフィールドネーム決めて、なんか CSV ファイルに対してのディクトライターを渡してみたいな、そういうなんか何かの情報を CSV に書くっていう状況を考えます。 この時に Python で裏側に何が行われているのかと言いますと、例えば Windows の場合、プロセスモニターっていうあのツールを使いますと、なんとなく見えてくるんですけども、例えば Create ファイルとか、Query of Information ファイル、Write ファイル、c l o s e ファイルっていうこのような API が裏で呼ばれています。そしてあの Linux、今回検証したのは Ubuntu ウィンドウズサブシステムフォーリナックス、まあ、つまりたはウィンドウズ上でまあごくリナックスみたいなやつなんですけども、ここだとそのあのリあリナックスのシステムコールが呼ばれていまして、例えばオープンアット。オープンアットっていうのはそのオープンシステムコールオープンの親戚でその相対パスに対してそのファイルをオープンするというでシステムコールで、まあ、オープンアット、FSAT、IO コントロール、LSEEK、LIGHT、CROSS みたい な, このようなものがコールされます。これはの Linux に向いてらはそのエストレースっていうコマンドを使うことによって簡単にそのシステムコールが何を呼ばれてるかっていうか簡単に確かめることができます。このようにオープン関数というのは、グラグ側でこのよういうのはシステムコールを呼んでるんですね。さて、あの、今回その、この作業の目的としては、まあ、インターネットから数ギガバイトのデータを取得して CSV に加工して、ジップに圧縮して、ジップを S3 外部の装ジに置くっていうものでした。つまりその、 ファイルをローカルに保存する。まあ、一時的に保存するのがゴールではないと。保存する必要はない。まあ、保存しないことに越したことはないということですね。なのでその、このローカルディバースにファイルをなんかライトする手間を省けば処理が早くなるのではないかというふうに考えました。そういうわけで今回使ったのが今日の発表のタイトルであるインメモリストリームです。では、じゃ あ, やあ、やっと、やっと試た役に行きましたが、えっとインメモリストリームとは何かというとあ、ストリング。 バイツをファイルオブジェクトに使えるものです。これはリードライト、両方できます。そしてランダムアクセスが可能なものとなっております。で、例えば、まずそのテキストファイルのためイメモリストリームはストリング IO と呼ばれています。どのようなものかというと、このようにあのオープンと同じようにそのウィズ文に IO とストリング IO とを渡すことによって文字列に対してそのリードライトができるようになります。この場合はライトをしている例ですね。先ほどはその ディスク の, の CSV ファイルにか書いていたものがこのようにメモリ上のストーリン グ, グリックに書き込む処理となります。次にそのバイツ IO。バイツ IO というのはそのバッファ付きバイリファイルのための eMemory ストリングです。これはこの下の例は ピ, ピ, ピ, ピングの画像データをそのバイツ IO を渡してリードしている例ですね。先頭の8 バ, 8バイトを読むことによってそのピングのヘッダーを表示しています。このようにその オープン関数と同じように、その IO.bytesIO を渡すことをオープンすることによって、そのストリングやその b y t s をファイルのように扱うことができるようになります。で、まあ今回のその、あ, あの業務の目標として、インターネット系のその、でデータを取得して CSV に加工して実名を縮してストリングアプローチするっていう処理を行いました。で、これはどのように実現したか、まあちょっと具体例をちょっと見ていきます。 まず、今回、その、まあ、まあ話、話を、話例として、その、PyCon JP と申し込みサインズから、その、c o m の API をちょっと、まあ、例としてあげました。その、パスの API を使って、その、イベントの情報を、まあ、インターネットから取得します。それをイベントっていう変数に入れます。で、その、イベントから、その、ストーリング IO に対して、その、必要な情報だけ抜き出して、あの、CSV にライトして、その、文字列の中の中に、その CSV ファイルを書き込みます。そして、 ここが一番、あの、今日の発表一番複雑なんですけども、それを、まずそのバイト s ンしますでバイト s ト r e a m の中に、さらに、さらにその ZIP ファイルをオープンします。バイト s t ト e a m の中に ZIP をオープンして、その中にさらに、その先ほどのそのテキストストリームが入っているその CSV ファイルをあのライトします。で、でまずこの、 ウィズジップファイルの行が終わると、そのバイトストリームの中にジップファイルが完成します。で、次にそのバイトストリームをシークルーをゼロにすることによって、そのバイトストリームが先頭に決ます。つまりこのカーソルがあるんですけど、ファイルの。を先頭に送ることによって、ここから始まるよってことをあのプログラミングを教えてあげて、その S3 の、えっ、ー、と Python SDK、Pod3 ですね。Pod3 で s3.approvedFileObject にそのバイトストリームを先頭から渡して、バケット、 S3 のバケットとそのキー名を渡すことによって、ストリームのまま送ることができます。このように、すべてこの一切そ の, あのディスクへの IO を発 生, 発生させずに、CSV へのデータの書き込みや、その ZIP への圧縮、そしてその SJ、そのクラウドストレッジのアップロードいうのができるようになります。このようにそのストリーム、インメモリストリームを使うと、 まあちょっと面白いですよねっていう話です。というわけで話のまとめといたしましては、その IO モジュールやインメモリストリームの、まあ、ストリング IO、バイツ IO が含まれます。まあ、それはストリングやバイツをファイルオブジェクトに扱うことができるっていうものです。まあ、通常のオープン、関するとはこ帯にシステムコールが呼ばれないので、呼ばれないっていうメリットがあるのとあとあります。なのでそのディスクへの IO をなるべく減らしたい。 もしくは、そのちょっとあの、特殊な環境でできないっていった状況の中で、ファイルが扱いたいときには、便利なツールとなっております。なので、皆さん、今日の発表を通して、その IO モジュールっていうのが、皆さん の, その開発の道具箱に入ることを、僕はあの、期待しています。はい。あの、僕の発表は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問の時間を設けます。鈴木さんに。 質問のある方いますか Zoom の機能で挙手お願いいたします質問…感想でもいいですか感想、はい、どうぞ 発表ありがとうございました、えっと、ちょっと本筋からそれてしまうかもしれないんですけど、あの生バイナリーとバッファ付きバイナリーとテキストファイルがあるということで、えっと、オープンや IO、バイツ IO で扱うのはそのバッファ付きのバイナリーっていうふうに理解したんですけれども、生バイナリーってどういうときに使われるものなんでしょうか、はい、あまり使わないんですか基本的に使わないですね、そのバッファないほうが、あバッフある方が早いのであそうなんですね、なるほど。 も、まあ、ちろん、実際、愛用モジュールにいろいろ書いてあってるんですけど、基本的にはそのバッファーを使うべきっていうかですね。もちろん、そのなんかあのこバッファーがあると困るっていうケースももちろんあると思います結構それは突っ込んだ状況だと思うので<笑>、っていう感じですね、はい。はい。ありがとうございます。違いが分かってすごい明確になりました。ありがとうございます。 はいでは時間になりましたので鈴木駿さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました発表。参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。なお、このあとこのセッションが終わったあとこのルームでクロージングセッションがございます。その後に ズーム参加者の皆様、夜のパーティーがございますので、参加される方は飲み物やフードの用意をお願いいたしますいい。ありがとうございました。画面共有はどうしますか、はい